一言でまずまとめるとするとまああ の, 社会の歪みが作り出したんです、ね、歪みが皆さ<笑>ん歪みが間に合うようになんますんまあたどりにたどると俺いじめられっ子だったんですよ小学生くらいの頃ってなるほどこれなんでかっていうと俺ハーフなんですね親親父が日本人、人母親は中国人、うんうんで 結局基本的にどっちの国でもいじめられるんですよ。えでもちょっとわかんないのがわ、ええ、かんないじゃないですか別に何かそのそれがねわ、うん、かるんですよね。うん、あの何がかるかあの細かい空気感なのかしゃべり言葉なのか知らないんですけれども、うんうん、例えば中国にいる時は、うん、その中国語使っても中中国国人のじゃないんですよ、うん、ああまあちょっとイントネーションが違う、ね。うん で日本にいるとき日本語を使っても、うんうんうん、なんか立ち振る舞いとか、うんうん、そういったところから徐々にバレていくんですね。ああ、それその時は文化が違うから。小学校のときは日本では関西だったんですか。うん、各地点々としてますあのす、ね、あの親父の仕事の関係で一、うんはいはい、箇所に長くいなからないタイプです、ね。それ余計いじめられますねでしょ。あ、うん、もうどっち行ってもそのまあ異分子になるんですよ。日本だと。 日本人じゃない中国人中国だと中国人じゃない阪神ファンの中に混じっちゃった巨人ファンみたいな状態そ、うんうん、そっちの方がきつそうですね<笑><笑>いや実際、うん、実厳しくこれ、うん、ね、うん、武虎さんも、うん、経験あると思うんですけど僕ら関西にいた人間じゃないですか、うんうん、僕今もひどいなと思うのは小学校中高とやっぱり転校生いますよね、ええ、特に東京から来た転校生で標準語だったり、うん、まあ 実は東京の言葉ではない西でも、なんとかじゃんって言っちゃうじゃないですか、こっちって。えー、もう、いまだに僕、僕、うんうん、今でこそ、僕使いますけど。うん、もう関西で。だって、なんとかじゃんっていうのが、転校生が言った瞬間に。うん、クラス中のみんなが、じゃ、うん、じゃん、じゃんって言ってるのって。<笑><笑> 今思えばあんな残酷な い, いじめない最低最低でした<笑>もうね関西人のこの標準語というかその東京弁と当時は、ねうん、東京弁に対する嫌悪感がすごくてなんで東京弁そんな嫌いだったんですかいや東京弁が嫌いなんじゃなくてなんかね、うん、かんちょっとおかしいですよねやっぱりね あ, あのね東京がジャ東京ジャイアンツの帽子をかぶって攻めていくぐらいに思ってるんであのいきなり転校生に対しての質問が異常なんですよどういう質問かというと。うん お前おとん絶対巨人ファンやろ。ああいう絶対いう。どこファンだ絶対。今思えばすごくないですか。みんなそんな野球に興味ある。<笑>あの僕らの世代はそうだと。お前のオトン絶対巨人ファンやろって今思えばなんだこの質問。見つけるんだ。絶対言う。でもね巨人そういう残酷なとこあるんですよ。まああ確かにその傾向と近いところはあ、ね、からそういう異分子みたいな。 扱いを受けてたわけですよね。中国にいた時は、うん、いわゆるそのって言われてましたね。それはどういう僕中国を第二次外国で先行してたんですけど、うん、全然分かんないかった。<笑>あのー、戦時中の日本兵の呼び方ですしょ。ああ、うん。ああなるほど、ええ、お前それないかと。今コンプラ的に超アウトですよね。<笑>なんだっていう言葉はね。<笑>ファミリージョッキーだと思います。うん。<笑> そんなん言われるし、うん、日本いると、今度は中国人ですよ。うん、なるほど、うん、だから、まあ、だから、どっちも馴染むことがまずなかったのと。あと、心優しい少年だったんですよ、俺は。うん、あの、それはわかりますよ。うんうん、あの、風体からはさっぱりわかんないですよ。<笑>当時の、当時の俺は天使のような少年だったと思ってください。うん。今、うん、も心は天使だと思いますよ、ね。<笑>うん、風貌がね、ちょっと。うん、で、う、も、ん、それで、あの、いじめられても。うん でも暴力はよくないやり返すのはよくないって思ってたんですよ、うん、思います、ね、で思っていてだからこそ何もせずにおとなしくニコニコしてたんですけれども、うん、それじゃいじめなくならないですよね。ならないですや っ,、うん、やっぱりここがいじめのきついとこですね、うん、いじめる側が圧倒的に悪いからいじめる側がいじめをやめなきゃいけないのがもう大前提なんだけど、うん、あの結局いじめられる側が抵抗しないといつまでもされちゃうんっていうのがあるんですよね。 もうそれで耐えてる限りはずーっと地獄を見るので、うん、でねさすがにカン袋の方がもう持たなくなってある日爆発したんですね。うんうん、それ小学校の時ですか？小学生の時ですね。それは割と爆発が早かった。早かったですね。ね<笑>あでも小学生の時じゃねえな。うん、えー、いや小学生の時は、うん、でも積み重ねですね、うん。細かい爆発を繰り返してたんですよ。でそうなった時にその度にあの。 で、あのー、すべて解決できるという成功体験を得るんですよ。あなんか鉄拳の世界みた い, な い, やいや鉄拳。作ってる方にそう言われるとあれです、ね。格闘ゲームの世界、基本的に、えー、あの、うん、すごいストーリートファイターも鉄拳も、いろいろ壮大なストーリー書いてあるんですけど。えーえー、とりあえず、その。問題の解決、僕らがよく、あの、プロジェクトにはこれ、外には出せないですけど。競、う、合、んうん、が書いてあるんですけど。はい かっこいい<笑>。これ僕が提言した言葉なんですけど<笑>ほうほうほう。今今のご時世にとっても大丈夫言えないですけど<笑>。言えないけれ ど, もけど、うん。けどまあわかりますよ。わかります、うんうん。あくまで俺みたいな学校の話ってもう狭い。ミクロな世界の話です。そうそうそうでも世界的に見ると世界なぜ軍隊が存在するのかっていうのとそうそうそうい。実は。同じなんですよ。実続きなんですよ、ね。実続きです。うん、あのち今思えば小さい世界ですよ、うん。あの頃って自分にとっての。 ワールドですあそこしか生きる場所がなかった、うんうん、であそこで身を守る手段がないと殺される、うん、あだったらが、うんうん、が役にに立つ時絶対にあるんですよね、うんうんまあ、刑務所とかもそうですもんね、うん、そうですね、うん<笑>うん、プリズンブレイク的な、うん、まあそうですねそんな感じで、うんあのー、何かいじめられて我慢はとりあえずするんですよ、うん、我慢して我慢してでもある程度我慢できなくなったら、うん、もうで解決する。 うん、それの繰り返しが続いて、うん、決定的だったのが高校時代、うんうん、高校時代に高校になってもやっぱりそんなハーフだなんだって言われたんですかいやその頃はまた違ったんですまた違うその頃俺はあのー、高校にまず入る時に、うん、えー まず学校はもうすすででにその時期嫌だったんですよ、うんうん、中学時代でもうすでに学校がうんざりしてて、うんうん、学校なんかもう行きたくねえと、うんうんうん、ほんなもう行くだけ何も楽しくないし、うんうん、あのどうせ勉強もまともにやってきてないから、うんうんうん、行くだけ無駄だっていうふうにもう親とも話してたんですけれども、うんうん、とりあえず高校だけは出てくれって、うんうん、どうしても高校だけは出てくれって言われたんですよ。うんうんだから もうじゃあこれ本当にこれで最後俺は大学も行かねえよって話をして高校は行ったんですけれどもそれが良くなかった逆に行った高校がですねそれこそねあの職少年院みたいなところですよ<笑>ああ<ー><笑>俺はバカすぎるからかる、ね、でその学校はですねまたこれも社会が作り出した歪みですよあのめちゃめちゃ勉強ができるやつかめちゃめちゃ勉強ができないやつしかいないですよああ両極端、ね、そう あのいわゆる特診クラスみたいな存在してるクラス学力で分けられてて、うん、A か ら,、うん、A からその C クラスくらいにあるんですよ。うん、で特進クラスはそれとはまた別個なんですけれども、うん、学力で振り分けられるんですね。うん、で俺はまあ受験の確か多分確かテストの成績が、うん、全教科合わせて30点ぐらいしかなかった。<笑> いや笑っちゃいけないけなん<笑>だろうなすげえなそれはそれでマジで受<笑>かる気もなかったしょうがねえから受けるけれども、うん、でも受けたら30点でもう入れちゃったんですよすごいですね、えー、だからクソなんですよそういう意味でいうと受け皿はあるけど も,、ね、もうある意味底辺の受け皿そうそう、底辺の受け皿なんですよ、うん、底辺の受け皿で入ったら当然学力は最低ですよ、ねうん、C クラス行きなんですよ C クラス通称「カスクラス」って呼ばれるで、うん、ああ<笑> まあ、偏差値といいえばですよ30点ぐらいですなるほどやっぱり。まさにもうプリズムブレイクの監獄の世界みたいなところに行っちゃったわけですね、うんうんうん、だから俺何 か, かのテストで30点取ったんですけど、うん、あのクラストップレベルでしたから、うん、ああそれでも<笑>もう博士レベルになっちゃうわけだ<笑>男塾のクックできるやつも、うんうん、ですから、ね、<笑>おななんだと こ, こいつ暗算をしやがったみたいな、ねうん、お前空くかできるいのかっていうぐらレベルなんですよ<笑>うん、うん、そんなまともなわけないですよ ね,、うん、そ, すねそんな学校が、はいはいはい、だからねもう周りもしょうもねえやつばっかなんですよ、はいはいはい、しょうもねえやつばっかりして教師もまた気にならないやつばっかなんですよでしかもさらに加えて寮生活なんですよいやか 寮, 寮ですプリズムブレイクじゃないですかで山奥なんですよ山奥で脱走したら遭難するんですようん、<笑><こ>わ怖っ怖っ 山奥の寮生活でしょ男だらけですねあで。男子校だから。そうです。驚愕なんです。驚愕。俺が入る数年前に驚愕化しましたくらいの感じで。クラス2十何人いて、う, んね、うち女子が、うんね、まあ十人に満たない。大丈夫ですか。5人くらいそ、うん。その学校が今の俺を形作ったと言っても過言ではないんですけれども。うんうん、なんせね、あの生徒に番号が割り振られるんですよ。うん、ああ、なるほど、なるほど。学籍番号って言って、うんで、ね 俺の番号はゼロゼロゼロ八九三番。ああ、やっぱ囚人ナンバーだヤクザだ確かに。い や, <笑>,、うん、いや笑っちゃいけないんだけど。笑っちゃいますよね。なんなんですかそれ、うん。もうマフィアだったんですよその頃から。うん、からもう学籍番号からしていじられる要素じゃないんですよお。お前ヤクザじゃねえかと。その頃別に全然こんなのじゃなかった。じゃないけど、うん、ヤクザだと、うん。だからそれで、うん、そんな学校行くと、うん、まあ当然友達とかも積極的につりたくないわけなんですよ。だって。 すぐ友達になりたく多い多いしおまけに俺は人付き合いが苦手なんで す, そうですよ、ね、もう人が嫌いでしょうがなかったん で, でた誰も付き合いたくないし、うん、最初我慢してあの最初だけ頑張るんですよ、うん、いつもそういう時最初だけ頑張って、うん、周りと馴染もうとしてで会う時突然プッツンしちゃうんですよもう疲れちゃって、うん、で疲れちゃった後俺はもう学校でずっと本しか読んでなかったんですよなるほど俺はもう読書だけが心の支えだったなるほど。書いになっちゃったわけですよた。 親父の蔵書とか昔から読んで育ったんです。小説読むのだけは大好きだったんですね。だから小説を毎日学校で読んでて、もう誰の相手もしてなかったら、うん、世界を作っちゃったんですよ、ね。んそう、ある日突然、うん、その。本読んでる奴いじられるんですよね。ああ、そっかそっか、そういうところだから、うん。そう、バカ馬鹿しかいない。<笑>漢字読めるのがすごいレベルですか、ねうん。そうそうそうそう、だから本読んでると邪魔されるのが、俺何よりも腹が立つ瞬間なんですよ。うん、どういう邪魔をしてくるわけですか。えー、っと、本読んでると、後ろからいきなり、その顔のとこに。 くせえ靴を押し付けしょ。うんうプチーン来て、うんうん、そこで大暴れしたらもう腫れも扱いでしょそれが先おふざけなんなって大暴れしちゃったんですかその時はしちゃっ、ね、こう投げ飛ばす的な、うん、その時も身長そこそこあるわうですよ、ねうん、まあ180を超えてました、ね、<笑>それでもそんなやつます、ね、いるんすよねだから でかいでかくておとなしいやつっていじめないですよ、うん。小学生の子そうだったんです。小学生の子もでかかったんです。それ。あ、でもでかくておとなしいと誰 も, もいれるんですか。うん、でおとなしくてこれで何もしないなっていうとでかいのにおとなしいからいじめるんですよ。いやそれはで。でかいのに本読んでるって思われ で, <笑>でかいのに本読んでるなんだよ。そいじられるんですか。うん。だからそれがきっかけで、うん、もう完全にハブにされてたんですよ。ああ。 もう完全に腫れ物。も, もっと壁ができちゃったんですね。そうなると、俺ももう気を使う必要ないですよね。うん、だから、何かっていうと、むかつくと、もうすぐ。売っとけば、一回そういう姿 を, を見せると、腫れ物になるから、イコールみんなが避けてくれる。避けてくれる、避けてくれる。自分の世界が作れちゃうからっていうので。 そそれれをを繰繰りり返返ししてたたわけですそれは確かに成功体験ですね一種の一種の成功体験あまり嬉しい成功ではないけれども、うん、今思うともう視野の狭さに恥ずかしくなるんですいやーでも生きるすべだったんでしょうねその頃 は, そ れ, そ, れはそれしかなかったんですよなんもう舞さんそれどんな喧嘩なんですか どんな喧嘩も何が多分多分だけ ど, どううグって掴んでギってやってういうポイってやって力まかせですよねういうポイっ て, てやってたんですよね多分 だ, だいたい体格でなんとかなっちゃういやそうそうそうそうう俺だけ大きいとの、うん、逆に格闘ゲーム格闘ゲームじゃない格闘技をやらない5、うん、理由はないぐらいのそうウェイトさがウェイトだけじでもリーチもあ り, あ, ありすぎるんですよね基本的にはただその頃の俺はもうあの もっと先に行っちゃってて、うん、もう準備をしてたんですよ。学校で、こうこ、ん、準備をしてた。あ、もでもね、<笑>なんかね、それわかるな。<笑>でも世の中でもそういう行動って、うん、そうじゃないですか。だってそ う, そ, う そ, う、うん、そういうやっぱ抑圧された人が準備しちゃうんですよ。そうん、トラは海外で起きてる従乱射とかもそうだけど、で, で日本に十転入ないじゃないですか。うん、だから変えるだけ帰るだけの買い集めて。 ののタイミングであのれもうくぞうやれるだけやろうと思っておうおうやれるだけやってここここ潰して出ていこうってうおうおう思ってたんですよ。うん、まああの、うん、出ていけるけど入る先はリアルプリズムブレイクになっちゃうんでね。<笑><笑><笑>結局周りの環境のせいにはしたくないんですけれども、うん、それが人間じゃないですかわ、ね、周りの人間次第でいい人間にも悪い人間にもなりますよね。なりますよねただ 三十五にしてその逆にと人生の半分の時点で今そんな状態まで行っちゃったわけでしょう。とてもじゃないですけど、この話が最終的に二次元が来いっていう。二<笑>次元が来いって言っちゃうこの人につながるまでに。至らないんだよね、これね。うん、遠いです、ね、全然そんな気がしないんだけど、今のエピソが で,、ね、そこがですね。ターニングポイントがあるわけですよね。そこがあのー、本当に俺にとって。 この瞬間がなければやばかったなってい う, ていうのがあるわけですね。うん。あのですね、その時ですね、あの、その学校の拘束が厳しくて、はい、まず学校には何もテレビとか持ち込めない。あと、あえ部屋にもないわけですね。ないです、うん。あの、読む情報に触れられるものは新聞だけ。うん、いや、刑務所じゃないですか。刑務所でしょ。<笑>新聞だけですね、情報ゲが。新聞だけなんですよ。でも 俺は当時、こっそりとノートパソコンを持ち込んでたんですよ、うん。ああ、そっか、世代的にノートパソコンが高校の時にあったわけです、ね。すごい、えー、こっそり隠してノートパソコンを持ち込んで。はいうん、だから、インターネット会社にないんですよ。あ、でも一応インターネット。あ、そうか、もう世代的にはあったか、俺は大人になるまでなかったから。なるほど、なるほど。当然、部屋に線なんか引けないんで、うんうんうん、まだ無線の時代でもない、うん。携帯も持ち込む禁止ですか。携帯を持ち込みました。 携帯持ち込めましたけれどもでもテザリングなんかなかなかないないからいわゆるその普通に通信であるしかないで料金クソ高いじゃないですか当時そんな環境でノートパソコン持ち込んだらただの板でしょそうですねだってパソコンに入ってるもんしかいじれないんだから基本的に用事ないわけなんですよもですよこれはまあ時代に救われた点なんですけれども dvd プレイヤーがついてんですつまり映像フト再生できるんですよ でこれがまた刑務所っぽい話なんですけど、うん、俺はノートパソコン持ち込んでるじゃないですか、うん、別のやつは再生機器もないのに DVD 持ち込んでるんですよなるほど本当<笑>刑務所だよ。<笑>うん、だ特に仲良くもないやつだけれども<笑>物がないだか情報が手に入るもの、ね、そうそうがない中って仲良くなくてもやり取りするじゃないですかいお前 DVD 持ってんだって言って、うん、俺ノートパソコン持ってるんだけど、うん、で そいつが持ってた DVD が「新世紀エヴァンゲリオン」だったんですよ、うん<笑>。で, しょ、うん、でこっちとしてはもう暇で暇でしょうがないから何でもいいわけなんですよ。うん、何でもいいから俺の部屋で何か見ようぜって話になって「うん、新世紀エヴァンゲリオン」再生始めた需要と供給が今合致する、うん、したらでらすね、うん 部屋の前通りかかるやつが、一人増え、二人増え、三人増え。昭、う、和、ん、の街頭テレビ。それです。気がついたら、部屋ぎっちいちなんですよ。いや、もう、<笑>もう申し訳ないけど、刑務所の話しか聞こえない。マジで刑務所だったのかね、<笑>ノートパソコン画面こんなんなんですよ。こ、こんなものを、部屋ぎっちぎちだって、みんな。むさくるがこうやって、見てるんですよ。みんなエヴァンゲリオン夢中なんですよ。 おもろいなで俺その瞬間になんかものすごい感動を覚えてああ一つになったわけだなんだこれってあのなんでこんなにアニメーションにみんな群がってこんな真剣な顔でみんな見入ってるんだっていう気持ちとあとその「アニメーション自体の面白さにもやられてたたんんでですすよよ両方来ちゃったわけだそうなんですよエヴァンゲリオン」の面白さにやられてたんですよ「なんだこの話なんだこの話」ってもう。 夢中になっっちゃってもうひたすら無言でみんな男をバカな男たちが集まってた普通うるさくて会話で 音, 楽音とか書き消されるじゃないですかそれもないんですよもうみんな見入っちゃってみんなセリフの一つ一つを聞きたいからみんなでもうててじゃあもうコンテンツの世界に引き込まれただけじゃなく、うんうん、リアル世界のこのコミュニティの形成っていうのは初めてら初めて味わ体験しら このコンテンツに見るって、この体験をいっぺんにやっちゃったわけですね。うん、だからその瞬間に俺はアニメってすげえ、うん。オタクってすげえ。って思って、うん、そこから強烈にオタクに憧れを持つんですね。なるほど。うんうん、あの、うん、自分がやれることっていうのは、それまで一つもなくて、うん、で好きなことも一つもなかったんですよ、うん。何に対して自分をぶつければいいか分かんなかったところに、うん、そのいわゆる以外の要素。うん オタクっていう要素がキュッていうからい反対の反対ですね、うん、でもね調べれば調べるほどオタクってかっこよかったんですよなるほどあの周りの目を気にせずに自分の好きなもの一直線じゃないですかそうですそうです服がダサかろうと体が臭かろうと気にしないわけですよ、うん、かっこいいじゃないですか、うん、おその何て言うんですかあの周りの圧力に耐えかねてて逃げていた 自分よりもはだからそれで俺もオタクになりて俺はオタクに憧れてオタクになったタイプなんですねへえ、うん、これ新しい世代ですねうん自然になるもんだとは思うんですよ、うん、オタクっでも俺は結構その自然になるプラスプラスの要素としてやっぱりその体験が強かったんで短期間の間にギューッと行っちゃったんですねギューッと行っちゃったんですよ、うん まあ面白い面白いけどオタクではなかったんですみん な,、うん、みんな そ, うかそうかだからオタクの友達なんか一人もいませんでした、うん、俺だけがそのオタクってものに強烈な憧れを持つようになってな結局その小さいコミュニティで浮いてたことに変わりはないんで、うん、そこから何か物 語, 物語が好転したわけでもなくな最終的には俺は大学にになる<笑>そのそそ<笑>急に来たな<笑>大丈夫かこれ<笑> あまあそれが決定打でしたね、うんうん、警察呼ぶや呼ばないの話になってああそうなっちゃったんですかであまあ別にこっちとしては構わないわけなんですようです、ね、もうそんなに痛くないからそれに警察呼んだところでパトカーがこんな山奥に駆けつける間にくさい俺は何 人, 俺, は何人<笑><笑>俺では発想怖いですね俺では発想怖い<笑>なのでそれで結局この もうお前帰れととももうう寮にいいていけな退、うん、学だなこれあって思ってたらなんとねあの「俺はいいよもう退学にしろよ」って、うん「こんな学校にいたくねえから退学にしてくれよとっとと」って本気で言ってたんですよ、うん、そしたら向こうが学校から退学者が出るってことって学校に行っ て, てダメージらしいんですよねそうですね対<笑>、うん、面を気にしちゃったんだなるほどだから転校って形になったんですよ あ強制転向、ええ、どこにそれがですね打って変わって、あのー、これまた、まあ親父といろいろ揉めたりして長い話があったんですけれども、ね、そこすっ飛ばすと通信制の高校に次入ることになったんですそれ学校じゃないんですよねもう俺その時学校のシステムよく分かってなかったんですけれども一応高校って扱いみたいですよいやでも通信制ってことは、うん、家にいるってことですよね 違う週に23回だけ学校に 行, 行, 行くんです学校に通わなくていい日があるんですよ通信制って、まあ、あの働きながら行くたりすること で,、ね、ですもんね、うん、だからそこに通うようになって、うん、もうたっぷり時間ができるわけなんですよ、うん、なんせ家にほとんどいるから、うん、週23回学校行くだけですから、うん、そのできた時間何にしたかというと俺はひたすらオタクの修行を そうそうなっちゃいますよね、うんうん、もう家にいられる時間すべての時間を使って、うん、あのその時に見られるアニメその時に遊べるゲーム、うんうん、であとは俺の上の世代のお宅が通ってきたコンテンツ、うん、あそれをななぞらなきゃとのこの道を俺たどらなきゃっつってあの当時ものすごい濃い場所だったその当時その時ネット上で濃い場所だったあのー、掲示板的なところに入り浸だったんですよ。そこって、うん いろんな顔も見えないオタクが情報交換してるんですけれども古い作品から新しい作品まで全部の情報が集まってるんですねでそこに居ついてもうひたすらそこで勉強させてもらったんですね勉 強, 勉, 強勉強させてもらいました、うん、ある意味人生初の勉強そうそうそうそう勉強させてもらいました自ら学びたいとなん何の話 か, 何の 話, か何の話をしてるか分かんないところがあればそ の, その場で調べるんですよ調べてその元作品を見に行くと、うん、そうそうそうそう すべてのそれで話ししたことと全部理解しようと思ってそれが今の俺につながって、うんまあ、おかげさまでね、あのー、こういうライターとかをやらせてもらえてるようになってるのは、うんまあ、その時の経験が生きてると思うんですけれども、うん、ただ高校を転校する直前くらいに、うん、もう自分の道をある程度決めてたんですよ実はもう。 オタクになるって決めた後に、うん、俺はゲーム雑誌をコンビニで買ってたんですね。うん、ゲーム持ち込めないからゲーム遊べないわけだ。ああ、そこさ、ゲーム禁欲生活。うん、でもゲーム雑誌を読めば、うん、ゲームやった気になるんですよね。刑務所じゃないですか。<笑><笑><笑>僕刑務所からよくそういう手紙来ますよ。そうなんですよ。うん、<笑>それでゲーム雑誌を読んでて、うん、もう本当にもう、うん、一文字一文字 舐めるように読んでたんですね、うん。で、あると気づくんですよ。これ誰か書いてるんだって、うんね。この本って。そうそうそうそうで、うまい具合に広告載ってるんですよ。うん、来たれ専門学校。なるほど。ゲームライターか、うん、って書いてあるんですよ。うんうん、その時のバンタンゲームアカデミーの専門学校の広告が載ってたんですよ、うんうん。こういう本を書く人間はこういうゲームの本を書いてお金をもらえてるんだって、うんうん。俺は昔から 勉強は一切できなかったけれども、うん、本を読みまくってたせい か, か作文の成績だけ読み抜けてよかったんですよ、うん、初めて客観、うん、性が生まれたわけですね<笑>そうです<笑>うもしかしたら俺はこの仕事ならやっていけるんじゃないか、うん、って思って、うんうん、それを知る直前までは俺はなるべく社会をめちゃめちゃにしてやろうと思ってて で, でしょうね<笑><って><笑>ええなるべく社会をめちゃくちゃにするためにはやっぱ 入るべきだと思ってて、うんうん、まあ向けの感じではありますもんね、総、う、裁、んうん、的には。まあすべてが憎しみが動力源だったから<笑>ああ、怒りと憎しみだったんですね。こういう正しいコミュニティで正しく生きている人間たちに死ぬほど迷惑をかけてやろうって思ってた、うん。復讐してやろうと。うん、でそれであのー、大陸の方のあのー、いわゆる。 の人と顔つなぎとかしてもらって面接まで行ったんですよ、うん、面, 接面接があるんです<笑>で、そこそこがまた、うん、ある意味では感謝だなって思うターニングポイントだったんですけれどもおうおうおう面接に来たやつがそうん、なんですよそ<笑><笑><笑><笑><笑>そううめっちゃ面白いですけど大丈夫かこの番組<笑> 使えるかこれ。これめっちゃ面白いなこれ。これめっちゃ面白いぞ。面白い面白いこれは面白い。明らかにそうだったんですね。なんですよ。もう目がパッキパキなんですよ。でもあれと思いました。あれって思いました。うん、で話してても、あのー、俺が言うのなんですけど、話から知性が感じられないんですよ。<笑>うん、<笑>一切のインテリジェンスは感じに取れないんですよ。多分。多分ステータスでやらすとイントゼロなんですよ。<笑><笑>どういう状<笑>、うん。 あと産地もたぶんゼロなんですよ ち, ょちょっと体験してみたいだと<笑>そんなにだからね幻滅しちゃって<笑>なんだこれと思ったんですね、うん、いくらなんでも<笑>いくらとは言え、うん、いえこんなに話が通じないやつこんなやつと俺働くの無理だないや無理ですよね<笑><笑>思って、うん、その時間をつないでくれた人がいるんですけれども、うんうん、その人共通の知り合いだったんですね、はいはいはいうん ね、えそのパキパキマンは<笑>その俺の共通の知り合いの首を突然締め出すんですよ。<笑>お 全教科の成績集めても30点の、うん、人がこいつインテリジェンスゼロだなって思うぐらいつくづく思うのは、うん、俺はあの読書で、うん、あの読書でいわゆる人間を学んでいてよかったっていう、うん、あ勉強はできなくても、うん、本を読むってすごくやっぱり知識も入れば感情も入ってくる人を見る目も養えるし、うん、人間が何を考えてるかも分かるようになる。うん でそのおかげなんですよ、うん、こいつがダメだって思えるようになったの、うんうん、だからそれでもうどうしようって悩み続けるわけなんですけれども、うん、じゃあ最後最後の最後これラストチャンスにして、うん、専門学校にとりあえず入ろうなるほどなるほど飛び込む前に専門学校入ろうゲーム雑誌てみた、うんうん、で専門学校入ってここでもし芽が出れば、うん、こっちに進む、うん、もしダメだったら あもうどうにでもなれんもなんていう二択にして、排水の陣で専門学校に入ったんです、うん。そ、その二択で専門学校に入ってくる人は。歴史上いなかったと思いますけどね。ね<笑>、ええ、あの学校の先生に、後からよろしい、偉いやつ来たっ て, 思って。<笑>いやいや、あの先生どころか、多分、あの同じ、本来ね、真美和さんがあ、あ、ね、憧れてたはずのオタク連中も。 とととんでもいいのが来たた思思ってす申し訳ないことしましたけれども、うん、ただそこであのよかったのは最高の学校生活だったんですよそうですえ、ね、<笑>俺が人生で最も楽しかった学校生活でした短いながらも周りが全員オタクじゃないですか で俺も、まあ、もちろんいじめたりはしてきませんもんねまあないでしょうけどそれでも、うん、それは俺も専門学校に入るときに決めたのは、うんうん、ここで一旦真面目にやり直そうと思って、うん、リセットするぞとそう真面目にやり直そうと思ってもうすごく人当たりよくもうクラス全員と友達になるつもりで行ったんですよえまさかこの服装で行ったわけではないですよねこの服装です<笑><笑><笑>